ジャンくおはようございます。はいや、はいや、はい、はい。ぽんちゃんも、おはようございます。ぽんちゃん。ぽんちゃん。はい、はい、はい。はい。ぽんちゃん。 くん。 なるなひど、はいね。じゃんくん気持ちいい はーいうん、おひげがまえむいてかわいい。 終了あちちちゃゃゃうんんんんはいいねパンちゃん。 パンチーうん。<笑>いいいねパンちゃんポンちゃん毛がいっぱい抜けるんだよポンちゃんもキヤキヤにならんね めたぎめたぎこのカーブいい感じおっいっぱい取れた。 尻尾ゆーらゆーらじゃんくんピクミントの撮影会になってるの<笑>じゃんくん、気がついてる気がついてないでしょう<笑>どれどれ、見してみどんなのが撮れたかちょっと待ってね一旦やめてこれにして これね、ポンちゃんのやつね、こわいでしょ。<笑>ほら。こんなことされてるよ、ポンちゃん。<笑>なんか、生き物が張り付いてるよ。ヤンんは、ヤンんにね、登ってきてるの。<笑>ピクミンが登ってきました。はい。どうですか楽しくピクミンやって、えー、散歩にも出たりするんですが、今、散歩を停止しています。<笑>というのも、 1ギガいっっちゃったんですよねケンさんのスマホはもう1ギガいってしまったのでプラン変更しないととんでもない額になってしまうと怖いのでプラン変更にいこうと思っていますなんか au では、えー、4GMAX なんとかプランっていうのだともしも3ギガを切っていればいい値引きしますよっていうのがありました。 これだと思ったのでプラン行ってみますそれだとさ3ギガ以下で使ってると今よりも安くなるのかな今よりは高いかなまあとにかくすごく高くならないように、えー、お姉さんにお願いしてお兄さんかもしれないけどなんかいい感じにしてもらいたいなと思っていますいつ行けるかちょっともう数日中には行きますジャン 帰帰帰っっってててきききたよたたよよいい、ま、い、いいい、ままんんんんんん、ん、んゃゃゃゃゃありがとうござすちちちちちははかママ、しパンちゃん。 明日は暖かいんで、てさ。今日寒かったね。よかったね明日あさっては。すごい暖かいんだって。そうなんだ、よかったね、パンちゃん。うん。よ, よかったね。